幸せを追う同期たちの中でも私こそ最もひねくれて利己的なんじゃないかしらそうとは知らずににゅうりする女の調教場に住んでいる先生は虐待者で調達役私は精神を汚され姉と家族を殺した犯人に加担していた苦痛からの変容を求めたのに真実から目をせげさせられていた 恐れるものから解放されるまでもう少しだったのに直して忘れることできたかもしれなかった家族と思い出を捨てるというの彼らは死んだ君も死ぬべきだこのおぞましい化け物め人殺し吸血鬼め子供たちになんてことをなんてひどい真似を 私は娯楽を提供している広大で残酷な都会で私とような要求に応えなければならない私の家族私の精神地獄の記者記者は君が発明したものだ君を守るものだ私はその時間と行き先を指定しただけだ記者は来るぞ調べなくシャリを引き連れて座り心地のいい座席と串でできたシャリが見えるだから子供達恐れることはない いだよ汽車を止めてやるわ命にかえてでもお望みどおりそうなるだろう<音声>君は迷っているそして身体の精神が追随するだろうもうゴリューズミかもしれん 子供の首に縄をつけるなんて家畜にでもしたつもり血の証だよ君にもあればね彼らは自らの出自を誇り高く集中してるのだ<笑><笑> 自分が誰なのかもどこから来たのかも覚えてないわ一体何人の精神を暴約に引きずり込めば気が済むのまだまだ足らんよ君が陥落すれば大成功だったんだがねそれでも行かれた役立たずにはできたから感性とは言えろがな私を利用してしげても破滅させることはできないわ そうか自分発明させたと思うがねかつてのアリスとそのワンダーランドは瓦解した君には何が起こったのかの片鱗すらつかめやしないそしてその状況を変え私に対抗する力も君にはないそこは確実に封じたからね記憶を汚されたけど私に忘れさせることはできなかった君を美味しく料理できたのにな妄想にかられたわごと口にし過去に記憶もなく未来を返しない美女扉の外で公客が礼を成していたなだが君は 君は忘れなかったクーズに堅くなに講習した君は正気じゃない姉と同じくな石のことは口にしないで何も知らないくせに君の姉には随分焦らされたよ私を軽物するよ風呂していたがね欲しがっていたものをあげたのだ最後の最後にね告発してやる牢屋で頭のに鈍い頃つきの慰め物にされた上で縛り首にさ はい？元患者のヒーステリー気質の女が社会の構築に貢献している名士である科学者に対し突拍子もない濡れ衣を着せるというのか笑かすの、ね、アリス誰が信じてくれる私だって信じられないくらいだこの人でなし悪行には罰が下るわ誰がどうやって行かれたマルケなやりまんめ罰が下るのは行かれた君にださあ帰りたまえ君の代わりが来る頃だ ああ、アリス、もう家には帰れないよ。驚くことでもないが、道を見つけられるのはごく一人握りなのさ。その多くは見つけても気づかないしね。思い込みもなかなか消えない。苦痛に耐えることが人としての価値になるのは野蛮な連中だけだ。苦痛の暴虐は痛僧、追走は苦悶なのだ。だが真実を取り戻せるであれば、苦痛を甲斐がある。 そして我らのワンダーランドは傷を負ってはいるものの記憶の中で無事に残っている。今のところはね。